さて、それでは次は CSS と HTML によるページレイアウトのお話をします。これから皆さんに Web ページを作ってもらいますが、今度のウェブページ制作では CSS を使ってページ内容を様々に配置するということを言ってもらいます。また、クラスでありましたけども CSS では背景の色とか文字の色などの配色も設定できますね。 そこで、まあ、ここではこれらを実際に簡単なものだけでもやってみるということにします。まず、CSS でレイアウトする場合、それぞれのページの内容はいくつかの部分に分けて制作しますね。例えば、ここに書いてあるような部分が考えられます。まあ、デザインに応じて、これらのうちからいくつかを選ぶ。また、これら以外のものを使うということもあっていいです。まず、 ページがありますね。で、トップバナー、なんかタイトルとかロゴとかを置く場所が大体あるっていうのはよくある。それから、まあ、ページの本体というのは真ん中検当があります。それから、フッター、まあ、フッターというのは、えー、一番下にこう大体置いてナビゲーションリンクなどに法律、すこれもよくある。それからですね、 これら以外に、このページを見ていて、ちょっと何かしたい、あるいはどっか行きたいというときに、一番上は下じゃなくて、この左サイドとか右サイドに何かを置いといてそこを使うというのもあります。これは、まあ、左サイドバーとか右サイドバーとか呼ばれるわけです。そこで、ページ全体を比較する領域だと考えて、それをこういうふうに、まあ、区分してレイアウトしていくというのを、まあ、ブロックレイアウトと呼ばれます。 これは典型的なブロックレイアウトのよく使われるがありますけども、どれも今言ったトップバナー、それからボトム、それからメイン、左サイドバー、右サイドバー、これを組み合わせてるんですね。様々な形は考えられます。こういうブロックレイアウトのないものも考えられますけども、ここでは分かりやすいので、まずこのブロックレイアウトを使ってみましょうということです。こういうふうにする場合、これまで HTML のページをいきなり見出しから始まっていましたけども、 レイアウトをするっていうことは、今、このブロックの、この部分の中にダッシュを入れましたか、メインの中に、なんか例えば、段落を入れましたか、そういうふうに、まず囲む部分があって、その中に要素を入れるという2段階になることがあります。で、HTML4 まででは、そういう様々なものを囲むという要素のものは、まあ、DIV ですよね。 だからすべて DIV で囲んで、その DIV の ID やクラスで、この ID は左サイドバーですよとか、そういう言い方をしてたんですけども、それはわかりにくいので、えー、現在のバージョン HTML5 になった時に、目的別の要素が、まあ、追加されてます。だから、例えば、セクションとか、アーティクルとか、アサイド。アサイドはまあ、サイドバージョンね。うん。ナブというのはナビゲーション部分に、ナビゲーションリンクにちょうどいいですね。 ヘッダーとかフッターとかがヘッダーフッター。こういうのに分かれて、こういう要素があります。なので、ここでは分かりやすいので、これらの要素を使ってみるということにしましょう。次は CSS グリッドによるレイアウト。実際にこういうものを入っているときに、以前は CSS の様々な技を駆使して入っていないといけないので難しかったんですけども、今はですね、CSS グリッドと呼ばれる機能を使って、まあ、簡単に構成できるようになっています。 それにはですね、例えばこの下にあるような、この配置を実現してみましょう。だから、これ先頭部分があって、えー、まあ左サイドがあって、右サイドがあ。で、こういうふうに区切れば、ですね、えー、この区切る領域を、こう、立ち線、横線で分けます。うん そうすると、全部で 1,2,3,4,5,6 個のエリアになりますね。えー、これを仮に、えー、この部分は、えー、これ A と A、えー。で、この部分は B と B。で、えー、ここが C と D とかいうふうに、一、えー、個一個のこの小さい箱ごとに名前をつけてしま、えー、これはですね、えー、こういうふうに書くんですね。 まず、えー、これ全体の領域は、えー、DIV のクラスイコールメインで指定したものの中にこれを入れます。ですから、えー、クラスメインとか、ポチメインの中はディスプレイグリッド。ディスプレイグリッドというのはこういうふうに、こう、えー、まあ、網目線に区切って、えー、レイアウトしますっていう。それから、えー、Wew100VW、Hate100VA っていうのはですね、 見える領域全部の 100%、100%。ですから、このフェイント見える部分全部をこの、えー、リブで使えますということになるんですね。その後ですね、えー、グリッドテンプレートよりは、ここに文字列が3つありますけれども、1個もの文字列は左からえますよ。この A と A。2個ものこの領域は B と C。3個もの領域は B と D。 えー、こういうふうに、今、勝手に ABCD っていう名前をつけたんですけど、その名前の領域をここで否定するんですね。だから A、A、B、C、B、D と。最後に、えー、じゃあこの分けた領域の幅はどれぐらいにしますかということを決めます、えー。ここは 8EM。EM というのは文字サイズの8倍。えー から、1fr というのは、残り全部、ね。えー、fr というのはまあ特別な単位なんですけども。これ縦は、今度は、こ, ここは 8em。一番下が 3em。フッターの方が少し短くていいと思うので。と残り全部。これは 1fr。ですから、うん グリッドテンプレートカラムズ。カラムズってのは、こう、横のサイズですから、それが 8EM1FR。から、グリッドテンプレートローズ。ローズっていうのは、こう、縦の方のレアアウトですから、これは 8EM1FR3EM、えー。こういうふうにすることで、えー、この形を作ることができます。えー、ここにもその図があります。